ゴルフ場に着いたら、はい、まず受付で署名とかをしてロッカーを決めます。今からロッカー行ってきます、はい。女性ロッカー。こちら女性ロッカーです。<笑>綺麗ですここのロッカー。こんな感じで す, すごい綺麗ですね。結構広い。で、はい、開けて。 ゴルフ場に来た時とか、え、ブレザー着たり。そうですね。あと靴とかも革靴とか履いてるので、ここで。はい。履き替えます、はい、ゴルフシューズ。で、いらない荷物だけ入 れ, 入れて。で、必要なもの。飲み物とか、女子だと。リップ。リップ。日焼け止め、ねね、とかを準備します。はい。で、時間があったら。うん まあ私の場合はまあ試合の時とかは1時間ちょっと前についてここで軽くストレッチとかします。うんうん、どのストレッチするの、チェちゃんで、ね？お風呂場が試合の時とか相手いてる時とかは結構バッチリやるんだけど、普通に練習とかだとなんか軽くロッカーでできるようなこうやって股関節を、ね、結構ここのビーム広げる。 よ、う、く、ん、とかやったり。あとはね。肩甲骨肩甲骨ゴルフだと結構大事だから、こうい、ん、うの上にそう。マウスなり、うん、肩甲骨をこういうストレッチをしていきます。あとやってるのは最近なんか？私はなんかこうやって背中だった時に、うん、右に。 体重がが乗るのがうまく乗れる人乗れない日があったりするからこうやってちょっと大に右の右に右足のスクワット、うん、左足を使わないようにしてここスクワットでちゃんと今日は足乗れてるかなっていうのを確認します。ね、冬ととかかかは特に怪 我, 怪我とかしやすいから ギギリギリに来た時とかは練習場行く時間かストレッチする時間どっちかしかないって時はストレッチを優先してやってます、うん、あと手首とかもこうやってロックあるのとか人がいなかったらこうやって椅子とかで入念に指のストレッチして、うん、あと 首, 首周りとかもやったりします、うん、特に自分が硬いとことか弱いとことかをやるのがおすすめです、うんうん で、と時とかお風呂場が使える時とかはちょっとプランクしたり腕立てしたり軽いトレーニングも朝してから出かけます、うんうん、はいなるほどいきなりね体ウナしたら ね, ねあま確かに荒、まあ、ちゃんロッーの時何かいきする荷物入れて、うん、日焼け止めとか塗って、うん、軽く。 確かに股関節とかは伸ばすかも。とか言っちですけいや分からん、まあ、もさ自分でさ自分自己流のさそうだよね今日の さ, さ今日あここなんか今日動き悪いなっていうのあるよね朝起きて、うん、そうアキレス腱伸ばしたりなんか朝起きた時に、うん、ゴキゴキ鳴らすあそうそうそうわかるいいいいこれいいと思 う, いいいいと思ういいあと練習場とかでこうやってクラブあ確かに。そうこういうので伸ばしたりもするやっぱさここってさこうした時にさ、うん って感じ。そうね。で<笑>、ね、なんか背中とかさ、そう確かに。朝一ち動きってなかなか困るかなかちゃんと朝から動けるように。そうね。うん。雪なり降ることあるもんね。うん。ストレス大事だね。そうですね。で、うん、うん。ストレッチしたら、まあ次時間があったら練習場行って、うん、そう。時間がなかったら結構パターン重要だから。うん グリーンの配したら、うん。でスタートの10分前ぐらいになったらカート乗ってスタートのホールまで行って準備して待ってます。確かに。以上ロッカールームでした。おはようございます。ございます。めちゃめちゃ今朝の5時です。ハイテイのウソでラウンド終わってからなんですけど、<笑>朝はどんなパッティング練習をしているのかを紹介したいと思います。はい まず私は、はい、最初はこのハッティングテープレートを結構人がいっぱいいると思うので隅の方に置いてこのパターのボールあってもなくてもいいんですけどこの、うん、軌道の確認を集中します。T 私は指してるんですけど 手に当たらなければ、うん、あ今日も軌道 OK ってことですぐ確認してしまっちゃいますあもうそれだけですもう終わっちゃうんだそれはまあ同じとこからあんまり打つの良くないので、うん、打っちゃいけないんですよ基本的にだから数球だけ打ちます同じとこから打つ場合は地面にタオルとか引いて打ってください、うん、はい。えー、なるほどグリーンが傷まないようにってことかそうです でそれができたら次は今日のグリーンの速さを知りたいのではい大体まあこの辺からスタートするとしたら大体いいここが10個でここが15個ぐらいなので。 でカップとか狙ってもいいんですけど、結構人が多いとカップのあたり混んでるので、人が少なめのとこで10歩と15歩の練習をします。はい。これはなるべく平らなところを選んでってことですか。平らじゃない方がいいです。あ、そうなんですね。うん。まあ何でも大丈夫です。うん、特にそこはこだわらなく て, て。上り下りがあった方がコースに近いので本当の。なるほどまあ、はい、10歩が 10歩やるじゃないですかであっちからもう一 て,、まうんうん、て戻ってきてを繰り返してあっ10歩できたなと思ったら15歩も同じように行って帰ってきて行って帰ってきていれば上りもでも下りでもどっちもできるのであのピンクのとこが 10, 10歩でしたっけボールを置いてるのが15歩ですでまず10歩のところを何歩かやるってことですかまあタッチが合うまでまうんタッチが合うま で, で15歩もやって。 十歩。今日の十歩。これまだ結構長いです。九歩。これが十歩。でまだ弱いからもう一回まだ往復します。大体この差がワングリップぐらいになるまで。 やるんだ続けてみますなるほど大体いい合計30分ぐらい全部空いてるぐらいにもあるんですけどまあ15と15はどっち十五と十5どっちが先でも大丈夫ですでグリーンが大きかったらあのコースのグリーンが大きいなと思ったら20歩もやります、うん、<笑>いい感じ 感じになってきたなと思ったら、次はメジカルのパッド、ね。はい。これもカップ使っても使わなくてもどっちでもいいんですけど。今日は空いてるのね。パット。私はだいたいバーディーパットが5本ぐらいが多いので。5本ぐらいでよく練習します。 こんな感じで5歩合わせていきます。バーディーパットなんでちょっとオーバーするイメージでやります。うんうん、できれば時間があればこれは結構ストレートラインなんですけどフックラインとか上り下りとか準備やれたらいいなって感じです。実際上も本当にこのくらいの1メーターぐらいのパット練習します。と、うん、いうまっすぐの 特に私は結構このラインをコスチュール合わせるタイプなのでこうやって構えてまっすぐライン置けてるかなっていう確認も一緒にします。でこれで水道に 入, って入ってから今日も ちゃんと思った方向けてるなっていううしてますやっぱり練習オーバーの方がバーディーパッドのオーバー目になった方がいいちゃんと合わせるときはどっちもやります、うん、合わせもやるし こ, こ, このギリギリから入れるのもやれば、うん、あのしっかり打って入れるのもやってあとできれば わざと、このギリぎりを通して外したりする練習も、時間があるときはやったりします。うん、で、もう最後は。なんかもう、暗示みたいな感じなんですけど、もうスタートをギリギリ行く時は、スタートする前に。もう本当に三十センチぐらいのパッドを。こって。しっかり打って、入れて、なんか、カップに入るイメージを出してから。 終了します。うん、なるほど。って感じでやってます。確かになんかさ、こういう、こういう短いピックとかさ、そう外してから出発するのすっごい嫌なイメージ出ちゃう、ねね。確かにね、てかコースの時もなんか不安で、ね、入らん時とかめちゃくちゃあるから。確かになるほどね。ナイスね、ありがとうございます。 ということで、はい、朝のプロの朝のルーティンを中心とした動画でしたねはい、ィアレッジとハタレンは本当に重要なのでやってみてください、ねね、練習い、時間ない時とか ね, ねちょっ と, としたその2つやるだけでもスコア結構変わってくると思いますいすごいためになりました良かったですありがとうございます、今日1日 以上、までででししした。でした。た。人合わせて、<笑>知恵でしたバイバー イ, バ イ, バーイ